これはねあの、いろんな配信者さん VTuber さんにも聞いているんですけども、タヌキにやってもらいたいこと、はいなんあの、やるやらない、叶える叶えないは別として、うんうんえーまあ、僕 の, その配信者センサーに引っかかってこれ面白いかもと思ったらやるかもしれないし、はい、それが引っかからなかったら、うーん、なるほど、そうい う, そ う, いう意見ですねっていうところでお茶が濁されて終わりになるか、うん、ったいうところになります。<笑> 一応、今まで過去にえ動いたあれはえまあ昨年10月22日に行われた対談コラボでえまあ晩酌対談やりたいっていうことがありましてそこからまあちょっと対あの2人で飲むのはあれなんでみんなで呼んでやりましょうっていろんな人呼んでやりましょうって言って VTuber 晩酌座談会がこう行われましたと。 うんうん、でそれ以降は特にないんですけれども、今一応、このゴールデンウィークスペシャル、できる限りそれを叶えていこうっていうところで動いています、はいえー、とおとといに来、えー、ましたあの、イケメン社長の伊賀守龍之介、はいえー、さんからですね、はいえーまあ、BL 受けしそうな主張ってという<笑>とこ<ろ><笑><笑><笑>、あのー。で。 同時に投稿してどれくらい再生数が稼げるか、はい、やらんっていうところで今やそれは一応企画動いてます動いてるんですかです<笑>もうすでにそのシチュエーションポイント の, の台本を書いてくれる人この人でどうかなって言って結構ガチやばいけどいいのって言われたんだけどまあいいんじゃないですかねっていうところで今動いてます えそれは、あの東輝さんと伊賀森さんとそれぞれが全然違うのを同じ台本をはい<笑>、えー、それぞれ、えー、読んで、はい、はいい、えー、同時タイミングでアップするっていう<笑><笑>え。それ、DL なんですよね。 あのーまあ、いわゆるその LGBTQ 向け の, そのいわゆる男性向けシチュエーションボイスもしくは ASMR っていうことだったんですけど、はいはいはいまあ、ASMR する機材がないのでシチュエーションボイスだったらって話をさせていただいて、うんうんえーまあ、これはちょっと配信者として面白いなと思って<笑>それはあのー、やりますすそうなんですねやります。 いやそれは、えー、と<笑>台本作ってくれる方にも、あのーうんまあ、あのお互いの中でん、あのー、でしょう、まあ、いわゆる、まあ、一番あの近似児のこ<笑>ろにいるとある方にあそれを依頼しまして<笑>うん、うんまあ、あとは運を天に任せましょうっていう感じで嫌なってますね<笑>。 はいね<笑>待てしばしっていう<笑>待てしばしというところでございますね<笑>えー、なんか面白そうですね<笑>まあこれちょっと配信者センサーが動きましたねあれはちょっと<笑>えや掛け合ったらいいのにと思いました私ちょっと不女子なんでいやだから<笑>あの最初そういうふうに依頼しようかなと思ったんですよ、はいはいはいだ 2人のセリフを聞かないと、はい、あのどういうお互いがどういう関係かっていうその妄想がない妄想がこうはか、い、どるじゃないですか。はいはい、でお互いにこう聞きに行くってでもしくはその、うん、お互いにダウンロードしたら。<笑><あの><笑> もうそれでこう、ね、両耳でこう聞けるっていうとある駆女子の方とかね そ, のそういう方々にはまあ非常に映えるのかなと思ったんですけれどもそういうあれでございますけれどもね<笑>、はい、もどっちがどっちやるかみたいなのもありますもんね、気合になっちゃったらそれに関してはまあちょっとねんどうかなっていうところなんですけれども。なんかあの たぬきさんの行動力とか企画力だったらこういうのやってもらいたいなと か, なんかそういういのあればあ結構いつも人のお話をこうやって対談コラボで聞いてお話聞いてるって側なので、えー、なんか逆に誰かを呼んでインタビュアーをゲストで呼んで、はい、なんかインタビューさせてみるみたいなあ僕が受ける側そうですそうですそうです ああなるほど。でなみたいなって思いました。そちょっと新鮮な感じじゃないですか？